おすおはとうございます。 ねんね、これ若もじゃが、ね、<笑>りこの開けたてのやつじゃないかこれ。<笑><笑>うん 空港スタンプラリー最<笑>、まあ、切弾の水か な,、うんかなうん いしますあしまっ取ってました うますえちょっスタンプとかありますいいいこれ消せないの<笑>うわいっぱきた<笑><笑>